今回はアソーシオンにある豪華なショッピングモールを紹介しますアソーシオンを訪れた際には必ず寄ってほしい場所ですそれでは早速行ってみましょう<笑>バスで向かいますかわいいぬいぐるみが飾ってありますね到着しました。 ここがパセオラガレリアです立派な建物ですねピザハットもありますね 美容室です日本並みの値段ですこのレストランは非常に人気があり休日には大勢のお客さんでにぎわっていますモール内に入りました。 バンバルデスカフェここのコーヒーはすごくおいしいですニューバランスは履き心地が良いですねハバナのアルファホールは最高です日本でもキンバーランドは人気があります んーズのイヤホンはん質が良くて好きですん ロビロとしていますねおしゃれな服が多いからガラホームもあります クアイのアパレルブランドインディアン全品 70% 引きではありませんお気をつけください一流ブランドを取り扱っているお店です私はまだ中に入ったことがありませんフランスのアパレルブランドのナコステン シンプルなデザインでかっこいいですね、Apple、製品が買えるお店です日本で売っている iPhone はカメラのシャッター音をオフにできませんこの音を消すことができませんボノボンチョコを作っている会社です。 日本でもボノボンチョコを食べましたゲームセンターですプリクラやクレーンゲームなどもありますプレステファイブや新型 iMac もありますね 写真プリント料金は日本の方が安いです生活雑貨などを売っているお店ですこのお店の詳細は別の動画で紹介してあります概要欄にあるリンクからご覧くださいフードコートのテラス席です この景色を見ながら食べるとさらに美味しく感じますね高いマンションなどは年々増えてきています。 それではフードコートに行ってみます人気のパスタチェーン店ですここのピザは最高に美味しいです日本ではマクドナルドと比べるとバーガーキングの店舗数はかなり少ないです 安くて美味しいエンパナーダが食べられるお店ですもちろんマクドナルドもあります今回はこのレストランで昼食を食べます。 した私はここの春巻きが好きです。 お肉は柔らかくて美味しいですね映画館ですここがチケット売り場ですパラ具合の映画のチケット料金は日本と比べると随分と安いです韓国のサムスンもあります メイドイドンパラグアイの製品が買えるお店ですパラグアイ土産はここで買うことをお勧めします大手スーパーマーケットもあり便利です豪華なショッピングモールパセオラガレリアでした